みなさんこんにちは、ゆっこです松井田インターチェンジ n o です、えー、前回の日光ツーリングに続いて秘書地ツーリング第二弾ということで、えー、今日は軽井沢に行ってきます朝晩は だい涼しくなってきてねようやく秋めいてきたかなーって感じですけどやっぱりまだ日中は暑いですね薄い峠いやーほんとこの辺バイクで走るの初めてなんだよねあっ左方向こっちか 宮堂の風に入ったようだえー、峠の湯えカーブ1とか書いたんだけど何カーブあるんだい 意外と狭いそうこの先にねあのかの有名なメガネ橋っていうねレンが出てきた橋があるんだよねいつも写真でしか見たことないんだけど。 メガネ橋駐車場お結構あ止まってみんな撮影してんのかここでおほーいやー出たメガネ橋これかでっか結構人がいるんだな。 90 98 99 100これ路面乾いてたら結構楽しい道だな。 お弟子様。 動きがひんやりしてますとても141か 結構マジ結構ひたすらくねくねだねここも。 ようこそロマンと想像力あふれる美しい長野あっていうかもうお軽井沢ですかでえー、っともうお昼時なんでランチにしようかと思うんだけどっていうかここだね。 来ました、サンジェルマン。そう、ここがね、あのー、なんか、ちょっとツイッターでおすすめランチ教えてくださいって言ったところ、15年以上も軽井沢に住んでたっていう、えー、方が、ここいいですよって教えてくれたんで、地元の人のおすすめって絶対間違いないじゃないですかね。じゃあ、行ってきます。 <笑>まあ長いことはやらないと思いますけど来るなら早くしてください。だそうです。体がいつまで持つかの問題ですね。要するに。 う<笑>じゃあありがとうございました。また来ますね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あ、すいません。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、すいません。行ってきます。どうも。 すっごいあったかいご夫婦が迎えてくれるお店でしたいやてか本当ねタンシチューが絶品やばいもうぜひ軽井沢に来たら立ち寄ってほしいお店ですねいやどうしよっかなちょっとこの後ねいろいろ滝の方とかね回りたかったんだけど一箇所どうしても行きたいお店があって